大丈夫かなあ、やっぱ黒いな。めっちゃ日焼けしてんなえ。皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイター、成沢博之です。え、今ですね、アメリカに撮影旅に来てまして、ラスベガスのホテルからお届けしています。でですね、今日動画を撮っているのはですね、あちさんとクーパスさんのコラボレーションで、成沢博之撮影ミーティングというのが開催されることになりました。え、これあの、ファンミーティング、 みたいな感じだと思ってください。開催日時がですね、2022年11月26日の19時から、19時スタートです。で、えー、深夜2時までっていう感じですね。<笑>深夜2時までなんですけど、これ撮影会も予定してるので、晴れ間が続きます、ね、2時以降ももう朝までやっちゃうよっていう感じにしています。で参加費ですが、あの、一応軽食がつきます。軽食込みで、税込み1万5千円となっています。 定員は30名ですね。ファンミーティングなので、まあ自分もいろいろ皆さんと交流をしたいんですけども、あのファンの方々同士皆様でえ交流してね、いろいろ横のつながりも深めていただければなという狙いを込めて開催するイベントになります。結構星撮影し始めたけどタイムラプス撮影し始めたけど、周りにやってる人がいないとか、あと、 一人で行くのが怖いからちょっと友達が欲しいとかね。あと技術の共有というか、後日私のイベントで知り合った方々だけでね、あの撮影に行ったりとか、まあそういうこともあったと思うので、このようなイベントを、えー、企画いたしました。こういうイベントって天候にもよる部分が多いので、あのその天候の変動に合わせたプログラムを考えてるんですけども、まあ星空撮影のレクチャーですね。それから、 え、参加者の作品公表会、それから交流会アイスブレイクサイムなんか皆さんから頂 い, いた質問にお答えしたりとか、あと、まあ、こういう風に撮ってますよっていう話はもちろんなんですけども、まだ未公開になってる動画の先行上映だとか、 今日のアメリカ旅行記の動画の一部も、えー、このファミリーティで先にお見せしたいなと思ってるんですけども、それから参加者の皆さんの作品をお預かりして好会、高評価をやろうと思っています。あの、波合いパグークに大ホールっていうところがあるんですよ。あの、あっち村のえファ、えー、撮影会に参加したことはある方はわかると思うんですけども、いつもやってるあの会場じゃなくて、もっとでかい部屋があるんですよ、実は。そこで、その大ホールでですね、皆さんの作品をドーンとでかくですね、 投影しながら、あの、高評価を行うっていうのをやろうと思います。まあ、タイムラプスでもいいですし、星空の写真でもいいですしねえ。そういうのをやろうと思ってますんで、ぜひ、自信のある写真を持ち込んでいただければなと思います。えー、参加者同士や講師も交えての交流会アイスブレイクタイムを開催。えっ、ー、と、まあ、日頃からね、出会えない仲間たちとの交流をまあ楽しんでいただくような時間を作ってます。で、晴れれば、えっ、ー、と、撮影会も実施する予定になってます。 開催場所は波合パークなんですけども、天候に合わせてえ、じゃあこれからここが晴れそうなんでここ行って撮影しましょうみたいな感じで考えていますので、撮影場所はまあ波合パークに限ってはいないんですけども、皆さんをちょっと星空の下にお連れしてね、実際ね、えっ、ー、と、私と一緒に撮影を楽しんでいただければなと、そんな時間をえ考えています。ルーパスさんが共日なので、 ええー、と、メーカーごとにね、皆さんが使っているカメラのメーカーごとにですね、おすすめ機材っていうのをピックアップしまいました。まあ私がこういうのがいいですよってお伝えしたんですけども、まあそれをイベント中にね、使用していただいて、えー、実際に使い勝手を確認するっていうこともできるようにしようと思います。一応そのファンミーティングなので、あのー、基本的にはまあチャンネル登録者様向けのイベントだろうということで、先行予約というのをえ実施したいと思ってるんですね。 で、10月の26日までにご予約いただいたお客様にはですね、成広ひろなりさんはタイムラプスフィルムっていう風に書いてある、光る缶バッジ。ちょっと画像出してみますよこれ、あのー、限定ですね。はい。30個、えー、ご用意いたしました。それから、グーパスさんで使用できる1ヶ月の 30% オフ割引クーポンが付きます。それから、ナミアイパーク限定のポストカードっていうのが、えー、先行予約の方には、えー、10月26万人に予約いただいた方には付きますので、 ぜひぜひ、こちらの参加予約をご検討いただければなと思います。まぁ、あ、保持の撮影テクニック磨きたい方もそうですし、まあ、カメラユーザー同士の交流をされたい方、それからまあ独学でやってたけど、ここからちょっとスキルアップしたいなっていうふうに考えている方をメインとしたプログラムっていう感じで考えています。 で、予約方法なんですけども、完全予約制となりますので、あの、概要欄にね、リンク先を貼っております。えー、そちらをですね、ご確認いただければと思います。はい、それでは、えー、今日の動画は以上になりますね。あちむらさんで開催される、えー、まあ、ファンミーティング、星空撮影ミーティング、えー、ぜひ皆さんも開催に参加していただいて、私と一緒にいろんな体験をしていただければなと。それから、お友達。